皆さん、いかがお過ごしでしょうか私の方なんですが、今月はステップアゴンを売却しまして、新型のボクシー注文済みなんですけれども、まだ来年の2月なので、まあ、少し時間が空いてしまっているといった状況で、今、こちらのフィット3、アジシャでこちらの車を今乗ってます。で、今回は、ま、私のこの 足車。これ全部 MaxWin さんのご提供いただいている機器なんですが、まあこれらをいろいろと取り付けながら、その中でまあおすすめしたいと思う AV 機器。まあ今回は2回目ということで、こちらの方の 2Din、1Din のこちら。このパッケージを見ていただければと思うんですが、DVD プレイヤーということで、 お伝えをいたします。まあ、このようなパッケージになっておりますで。前回もご紹介したんですが、前回との違いでっていうと、もうざっくり言うと、CD、それから DVD、それが使えるようになったバージョンがこちらになります。前回のバージョンは CD とか DVD とかもういらないということで、もう携帯の Bluetooth を使って、 携帯で、まあ基本音楽を聴ければいい、ラジオを聴ければいいっていうタイプのものだったんですが、今回のやつはオーソドックスなモデルで DVD と CD が使えるモデルのものになりますので、こちらの方を今日はご紹介していこうと思います。で、このデッキ自体を付けるにあたって気になるところが取り付けになるかと思いますんで、 2D の枠にどうやってデッキを取り付けていくのかっていうところだと思うので、そこにまあ着目、そこに着目してご紹介をしていこうと思います。まずはこのパネル自体を取っちゃいます。まあ、パネル自体取るのはもう早送りで見ていただければなと思います。まあ基本的に今回フィット3でやるんですけれども、 まあ、ほぼ、まあ、特にホンダ車はそうなんですけど、必要なものってこのプラスのドライバーもしくはソケットそれから、この内張りを剥がすためのこのヘラ。これがあれば基本的にはできちゃいます。まあ、ほぼホンダ車、大体昔から変わんないですけど、 前に引っ張って外すっていうのがまあほとんどになります。あとはナビ。二つのネジでフィットの場合でしたら付いていますんで、このネジを外します。あとは先ほどもお話しした通りで前に引っ張れば OK。 基本もう前に引っ張るだけで受けちゃう。こういう感じですで。気をつけなきゃいけないのは、このハザードがパネルにくっついてるで、このカーネスが結構短いんで、先にこれを外しておく必要があると。そうするとこのように外せますんで、もうものの5分待ったら取り外しが可能と。 いうことになります。で、この辺の配線がすごく気になると思うので、何か必要なものを買わなきゃいけないのかとか、いうところがあると思いますが、このマックスインのワンディンデッキに関しては、特に何か買わなきゃいけないっていうことはないです。で、非常に簡素な作りになってまして、まず、ハーネスから、 ご紹介をしていくと、これは特にもうフィットだけじゃなくて、すべての車、基本的には考え方が同じですので、参考にしていただければなと思うんですが、こちら。まあ、このようにごっそりとケーブルがあります。昔は、フィッティングのケーブルとかもよく使ってたんですけれども、もうそういったものも特にはいらないかなと思います。で、私の場合はもうこれ、ここです。電源系のケーブルと、 それから、スピーカーのケーブル。この二つのケーブルで分かれています。で、もう一つは、ここにありますが、これは、アンテナ。ここにありますけれども、ラジオのアンテナ。まあ、この、1、2、3。三つで構成されていますんで、この配線をつなげるだけです。で、これは、m a x ス i n のバンディ i の dvd プレイヤーに付属しているケーブルを使ってて、それをもうここにはめ込むだけです。でこのアンテナ自体もここにはめ込むだけになります。もうそれだけです。であとは、まあ、この車もともとカロツリアの車外のナビついてたんですけれども、ここまで、ここの ギボシのこの手前のところまで、ここまでがカロテリアのナビ使ナビの配線を使ってたんですけど、そこから先、この先が、これが、これ自体がマックスインの配線になりますんで、もうここのところで繋ぎ替えればいいだけです。で、このギボシなんかもマックスインの付属品として予備がいっぱいありますんで、もうそれを使って付けていただければ OK です。 こちらも同じで。こちらは電源。メイン、バッテリー電源、ACC、アース、それからアンテナ。ま、これももう、元ともと付いてたカロツエリアのナビ。そこから取ってきている配線をそのまま使ってます。で、ギボシで付けて。これはもう付属のギボシがありますんで、そのギボシを使って、このカプラーを取り付けてると。いった非常に簡単で、 特に、このデッキを付けるからといって、新しいものを何か買わなきゃいけないとか、そういった必要っていうのは、特にありません。ちなみに、一番最初にご紹介した、ワンディンの Bluetooth の内蔵のプレイヤーも、全く同じカプラーになっていますんで、特に付け替える必要っていうのはありません。で、もう一つ。 ワンディンプレイヤーで気になるところなんですけど、まあ、2D も関わってくるかなとは思うんですが、ここ、取り付け、何かこういったステイが必要なのかっていうことなんですけれども、今回私のパターンで言うと、まあ、純正の、社外のパイオニアのナビが付いていて、まあ、それはプレミアムナビじゃなくて、純正で買った社外のナビです。純正ナビではないんだけれども、 元々ついてたパイオニアのナビです。で、それのこのステーがこれになるんですけれども、規格は同じなので、基本的に 2D のユニットを外して 1D につけることはできます。で、今回ちょっとピッチがここ少し違うんですけれど、もうここ1本のボルトで、私の場合はもう固定。このステーの場合ですと、ちょっとピッチが合わないという感じです。こちらも同様。 まあ一つこのように形で取り付けをしているということです。今もこのステージ体もこの純正のパネルに締結されて取り付けがされているということですので、もうこれまこのオーディオ自体、オーディオだけを買いたいのであれば、もうここ、片側二つずつ、計四個、もしくはまあ今回のように片側一個ずつという形で取り付けていけば、 まあ、こんな感じで、あとははめていくだけで取り付けが完了と、まあ、いうことになりますので、非常に取り付けも簡単になります。最後にもう一つだけ。このオーディオ自体は DVD プレイヤーになってますんで、DVD のこの外部出力のこの RCA 端子が付いていますで。私の場合はこのような形で取り付けていて、 で、これが出力、これが、これがジャックになるんですけれども、これを先ほどお見せした、こちら。これもマックスインさんの商品なんですけれど、これはまた後ほど次の動画でお伝えするんですが、ここに接続することによって DVD の映像も映し出して見ることができるというものになっています。そのために私はこちら。 RCA の出力のケーブルというものもこのような形で取り付けているということになります。で、この状態からもう一度取り付けをお見せしていこうと思います。カプラーはもうはめるようにしかはまらないので、特に間違えることというのはありません。ここはめていくだけです。あとこちら。アンテナのケーブル。ここをもはめていくだけです。 で、ヒットの場合ですと、ここのダッシュボードのこの、オーディオのこの裏、結構広くなってるんで、特に束ねる必要っていうのもなくて、そのままオーディオを収納できるようになっています。で、最後は、ここのハザードのこのカプラーだけは忘れないように取り付けていただくと。それから、RCA の取り出しのこの配線、出しときます。 あと、こちらのナビ。せっかくここ、今、開いているんで、ここの開いてるところを使って、ナビの配線も、ここから出します。で、あとはもう、そのまま、はめ込んで、つけるだけと、まあ、いうことになります。あと、ここから、も早送りで見ていただければと思います。 で、また、このナビの取り付けなんかも、まあ私の例でまた後日、次回お伝えしようと思います。私は今こんな感じでつけてます。配線にギボシを取り付ける作業というのが少し時間がかかるかもしれないですけれども、それをやってしまえばあとはもう外して取り付けるだけということで非常に簡単になりますんで、 特にホンダ車はそんなに難しくないかなと思います。次に、このオーディオの簡単な機能についてご紹介をしていきたいと思います。それではまず、エンジンをかけていきたいと思います。はい、今、まあ、こんな感じで立ち上がったんですが、で、これ今何も立ち上がってないように思うんですけれども、電源を一回切っちゃってるんで、 新しい状態からのインストールになりますと、電源が切れている状態なので、ここを押します。そうしますと、電源が入るようになって、照明がつくようになります。しこんな感じで。結構、道も詳しかったりするので、 意外と中国製のワンディーンのオーディオってラジオが使えないケースが多いです。で、これはマックスインの商品なんで中国製であったとしてもこのようにラジオのバンドは日本のラジオに合わせた周波数になっておりますのでラジオを聴くということも可能になります。このようにゲームも使うことも 可能です。またこちらを押します。押すとこのようにディスクということになりまして、で、もう一回押しますと、Bluetooth。で今 Bluetooth、ブルートゥースやはり使う頻度が多いと思いますのでご紹介します。これ今、ポーズになっているんですが、このように押していただければ、特に携帯を出していない状態、 まあこのようにまあ携帯出してないんですけれども、携帯を出していない状態であっても、携帯の中の曲を聞くこともできると。かつ選曲もできます。このように。なので、いちいち携帯を出さなくても音楽が聴けるというところがすごく便利なところになります。このように。 オークスイン、ラジオ、ディスク、ブルートゥースこんな感じで切り替えができます。Bluetooth で, で重要なのが、一回エンジンを切った状態で、で今度また立ち上げるときに、即座に接続してくれるかどうかです。 このような感じですぐ接続してくれるというところでストレスを感じずに音楽を聴く。また私みたいにステップワゴンから今車を待っていて圧車として車を使っている時に音楽を聴くとかそういった環境の変化に対してもしっかりと対応してくれる。そこが非常にいいところかと思います。で最後に DVD、どんな感じで映るのかというのをお見せしていきたいと思います。 今、ディスクというのに合わせました。はい、こんな感じです。少し映るのにラグがあるんですけど、まあ、それはこのディスプレイの、ディスプレイによる影響になります。このように。 まあこんな感じで DVD を見ることも可能であるとまあいうことになりますので CD、DVD 等も外せないとおっしゃる方はこちらの 1D の DVD プレイヤーが非常におすすめできる商品かなと思いますし特に DVD とかはもう見ない cd も効かないという方にとっては一番最初にご紹介させていただいた Bluetooth 内蔵の 1D のメディアプレイヤー。まあそちらの方でも十分かなというふうに私自身は思います。はい。ってことで、まあしばらくこのフィット、圧車、また乗ることが多くなるんですけれども、まあボクシーが納車される間、このフィット3に乗りながら便利な カー用品ご紹介できたらなと思いますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いをいたします。またこちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もチェックしていただければと思います。それでは失礼をいたします。